おはようございすおはようございすおはようございすええ序罰の先生大体格刈りはい太郎ですということで今回なんですけども、えー、先日ドン・キホーテに行った際にこちら小腹角栓消しゴムが3000個で売れたんです値引きされてるってことは効果が薄いんじゃないかなってことで数多くの角栓を撮る動画でバズったこの私博士太郎が 太郎がこの小鼻消しゴムの効果を実際に検証していきたいと思います、まあ、成分としては七種のフルーピーリング成分によって鼻のね、角質をピーリングしての汚れがポロポロ取れてくるっていう感じなんですけどもまあ面倒くさいんで先にねパパッとやっちゃいましょうはい先にね自分の鼻状況から見せたいと思いますこれね今ねちょっとね激目なんですけどこれを取ったら目があ<笑>、ハハブサイク今の鼻状況です 見えますか<音楽>はいということでこんな感じで早速やっていきたいと思います開かないねパンドラの箱並みに開いちゃったということでうちっちゃっこのサイズ感なんだこんくらいのサイズ呪術回戦の匂いまず匂いから噛んでみますか あーすごい小学校の時のトイレの匂いほんのりラベンダーみたいなあんな感じの匂いうんほんとにその匂いで使い方なんですけれどもまず洗顔後に使用してください肌に水分や油分があるとポロポロ出ないことがありますで洗顔後容器から 3mm ほど繰り出し直接気になる部分に当てて撫でてくださいカスが出てきたらティッシュなので拭き取ってくださいとのことなのでとりあえずね鼻メインなので鼻だけ軽く洗顔していきたいと思います他はねちょっと保湿剤とかガチガチに塗ってるのでとりあえず鼻だけ やっていいいきたいと思います顎にニキビができてなえる今鼻だけ洗ってきました少々乾燥待ちなので少々お待ちください拭けばいいのさあっピンとということで早速使ってみたいと思いますまず 3mm ほど出します 3mm ほど出してから鼻にこすりつけていくみたいなやっていきます くっせえ便所<笑>のニュいすんなこうカスみたいなの出てきたんだけどこういう感じなのこれなんか想像と違うなこれってさ鼻の角質じゃなくてこれが削れてるだけじゃねえのなんなんこれえ<笑>本当にこれ やばくねこの商品そう考えたらなんか「鼻の角質の成分を柔らかくする」とか書いてあるんだけど柔らかくところかさ皮膚をめっちゃ痛める感じするんだけどなんかねリップの硬い版みたいな感じないよ硬さ的にリップより全然硬い感じなんだけどこんな感じただね鼻にこうかすがたまるだけないよね これ、結構ヤバ商品じゃね、まあ、20個すりくらいはしたけどもうほんとに花がきれいになってるっていうよりはねなんかその、赤くなっちゃってるんよねいきますよこんな感じまあ消しカスっていう消しゴムって言い方にすればすごい適正かもしれないけれどもほんに小花のあれが取れるのかっていう意味では無理じゃないかなこれはちょっとねこれはおこ商品ですね まあ、今の意見は個人的な見解なのでまあ、個人差はあるとは思うんですけど自分的にはねあんまり使う意味のないものだなと思ったので先ほどのような見解を示しましたということでね今回東京店に売ってた格安セール品で白線を取ろうと思ったんですけども全然ダメだったのでもう少しねやっぱり効果に相応した値段のちゃんとついたものをもの方がねやっぱり効果を実感できると思うのでそういうものを使ってまたまたやっていけたらなと思いますということで えー、この動画を見ている化粧品会社の皆さん案件をください<笑>よろしくお願いします<笑>ということで太郎でしたまた次の動画でお会いしましょう